こんにちはズンダモンです今回はブンツの最新のオングタイムサポートジャミージェリーフィッシュを紹介するのだあれデータリリースは3月31日じゃないのふふふ、<笑>僕はとある極秘サイトから情報を手に入れたのだしかも暗号だから僕たち以外には見えないのだ普通の英語じゃ英語は暗号なのだ まずは Linux カーネルのバージョンが 5.15 に変更されるのだカーネルのバージョンが上がって AMD 系 CPU へのサポートが向上リードライトの実装を含む NTFS3.1 のフルサポートとか CPU メモリ系のサポートが向上したのだ正直う p 主もよくわからなかったよあとはノームのバージョンが42になったのだ ついでにデフォルトのアクセントカラーがオレンジになってインストーラのベースがフルッターになったのだまあゴタゴタゴタく並べてもよくわからないから早速デイリービルドをダウンロードしてくるのだまず起動したての画面親の顔より見た起動画面だねインストーラアイドル状態のシステムモニターなのだ YouTube を見ながらだと